カナヘビのシマちゃんです。こんにちは、シマちゃんです。えっと、今日はカナヘビの動画を撮っていきたいと思います。本当は今日撮るつもりは全然なかったんですけど。さっき外にあの畑の野菜を取りに行って。外にあるこのトカゲカナヘビのゲージを覗いてて。なんとなく。 卵産んでるかなぁと思って<笑>覗いてみたら10日前にもこのカナヘビあの女の子の名前がシマっていうんですけどシマ10日前にも卵産んだばっかなんですけどなんとまた産んでてであの前回その1回目卵産んだ時にその移動させるのとかを動画に撮らなかったので今回は。 改めててそういういいいい動画を撮っていきたいなと思います、えっと、トカゲのゲージの作り方とかもまた違う動画にまとめて一つの動画にしたいと思うんですけどトカゲは基本を乗っちゃったよちょいちょいちょい、えっと、トカゲっていうのは土の中とか湿ったところに卵を産むっていうのを聞いていたので私たちはいつもカナヘビを飼う時はこうやってプラスチックケース 何でもいいんですけどうちはお豆腐の殻の入れ物だったりこれはミニトマトが入ってたあのパックなんですけどそこに庭から拾ってきた苔とかを詰めて卵を産める場所を作ってますでそうすると確実にここに卵を産んでくれるので発見もしやすいしおかげんも卵を産む時に困らないのでこういうのを準備するといいですどうやって確認するかっていうとこうやってね こうやって覗いたらここに白いのがあってあの、これが卵だと思ってあの呼吸をどかしたんですけどカメラで撮るとはい今ちょっとアングル変えましたここあれとこここに白いの見えてると思うんですけどこれが島が産んだ2回目の卵です一緒に入れてるあのカナヘビはハキっていう男の子なのでまあこの子と結構仲良くしてるんで優生欄かなと思います これから、えっと、このまんま、ね、このゲージの中に入れておくとあの虫がこの卵を食べちゃったりとかあのそういうことがあるってネットで書いてあったのでやっぱり卵は卵のおらっしゃったこのカレーこれ卵を入れてる入れ物なんですけどこっちに移していきたいと思います。 これから卵を移動させていきたいと思いますで。移動させる時に大事なのは上下こうやって反対にしちゃうと卵がダメになっちゃうっていうことだったので私はちょっと上下がわかんないんですけどいつも発見した時と同じ向きに置くようにしてます。で、これが10日前に産んだ島の卵。 で卵は水分を吸ってどんどん大きくなって30日1か月ぐらいで卵からかえるんですけどこのコケのちゃんと水分を湿りやすいところに置かないと卵がへこんだりっていうことにつながってくるのでまず置く場所を決めますめちゃめちゃ緊張するこの作業が前回もねめちゃめちゃ手をガタガタガタガタ震わせながらてかなんか今回の卵大きいな発見したのは今日やけどちょっと前に産んだのかもしれないですね 震える。ここに置きたいと思います。でしょ。でにえー、っと映ったんかな。映ってない。映ってなかったね。<笑>ごめんなさい。漢字の卵がちゃんと映ってなかったですね。卵二個目。ここにちょっと白いの見えてる、これをこっちに映していきたいと思います。おお。ガタガタガタ。震える。よいしょ。 うん、発見した時と同じ向きに卵を置けましたじゃじゃんどう ?10 日前産んだのがこっちで今日発見したのがこっちなんですけどやっぱりね産んだばっかのやつの方がちょっと重長で水分をどんどん吸っていくとだんだんまん丸になっていくんで縦の長さはあんまり大きさ変わんないんですけどこっちの方が、まあ、やっぱ ま, まん丸ですね。 この子たちが無事帰るようにあの見守っていきたいと思います直接卵にかけるとその卵にある普及するその隙間を埋めちゃう可能性もあるっていう風に書いてあったので今はこの端っこから水道の水をちょっと入れてあげて常にこの苔が湿っている状態にしてます赤ちゃんと影はとっても可愛いので生まれるのが楽しみです でこれ卵はもう回収したのでまた元の場所に戻しますでカナヘビ育てるのって、まあ、毎日生 き, て生きた餌をあげないといけないのでバッタとかコオロギとか捕まえるのがちょっと大変なんですけどそ、まあ、大変なのはそれぐらいであとはあの簡単なので2匹ともご飯食べてるこうやって触るとさ中に入っとる 雲とかバッタとかがぴょんぴょん跳ねるから2匹とも捕まえて今食べてますあんま<笑>アップにするとそういうの嫌いな人もいるかもしれないのであのちょっと遠目からにしますでカナヘビ育てるのは本当に簡単にできるし男の子とか、えー、とこういうの育てるのすごい好きだと思うしこれからもうすぐ夏休みが始まるので夏休みの研究とか生き物を育てるっていうのにもすごいおすすめな生き物です で夏が終わるとあの冬眠に入っちゃうので夏限定で育てるのはすごくおすすめですであの夏に育てたいなとか夏休みにそういうのにチャレンジしたいなっていう人のために、えっと、もうこれ芸術できちゃってるんですけどあのもう1匹トカゲちゃんがいるあの虫かごがあるんですけどそれは子どもたちが作ってくれたんですけど何ていうかな複雑な作りというか獲物を探す ののがちょっっと困難ななゲージーになってるのでもうちょっとあの、まあ、その方が自然界には近いのかもしれないんですけどもうちょっとあの過ごしやすいようにまた変身させたいと思うのでこれから初めてカナヘビ飼うよっていう方とかはその動画を見てもらうといいかもしれませんはいこれからねもうすぐ夏休み私は朝昼晩ご飯作るのがちょっと だからいつももうすぐ夏休みだねーっていう話をするときに「大変だ!」ってあのみんなは喜んでるんですけど私は1人で大変だ「大変だ大変だ!」っつって言ってるんですけど、まあ、そんな感じであのトカゲの成長と我が家の夏休みもまたこれから動画に上げていくのでまたよかったら見てくださいあとグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします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 ありがとうございました。